はいどうも、皆さんおはようございます。六代目です。楽天スマートペイを当店は取り扱いしております。楽天スマートペイとは、こういった、これカードリーダーなんですが、これをスマートフォン、iPhone ですね。iPhone もしくは iPad に差し込んで、これにクレジットカードをここに通すことで、 決済がでできるというものです、えー、クレジットカードを通しまして、サインを携帯の方にシュルシュルシュルとしてもらえば OK です、えー。明細が欲しい場合は、メールでもまあできるんですが、メールアドレスを打ち込むというのはものすごく面倒くさいので、スマートペイのスマートじゃない部分が出ちゃうので、当店ではこのプリンターを活用してます。サインをして、えー えー、決済をするとこれからレシートが出てきますこれは非常に便利ですいちいちサインをしてもらうというのは結構めんどくさいのでお客さんにとってもこっちにしてもメールアドレスは大変ですのでプリンターにしております楽天スマートペイとまあペイパルヒアというのを取り扱ってますのでえクレジットカードでえー大体のカードで決済ができますそれでは是非